みなさんこんにちは AKB48 チーム A 所属みなさん、ゆず恋してますかあなたのハートを射止めちゃうぞ千葉県出身、吉橋ゆずかですこのチャンネルは繊維、樹脂化学品、建材分野を支える企業旭化成アドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です今回はこのチャンネルでは初めて旭化成アドバンスの建材事業で取り扱っている 製品のご紹介です。防災、減災対策に貢献、布製型枠のハブリホームです。一体どんな製品なのでしょうか。ハブリホームの説明をしていただくのは旭化成アドバンスの渡辺さんです。渡辺さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。渡辺さん、早速ですが、ハブリホームとはどのようなものなのでしょうか。はい。 ファブリフォームとは座布団のような布袋の中にセメントと水と砂を混ぜ合わせて作るモルタルやコンクリートといった流動性の高い充填剤を注入したもので護岸や水路などの構造物を構築するための製品で土木工事に使われます一般的には布製型枠とも呼ばれています布製型枠という言葉は初めて知りました あまり身近なところでは見かけないような気がするのですが具体的にはどんな場所で使われているものなのでしょうかそうですねパブリホームは主にダムや河川調整池や溜池といった公共事業やインフラ整備に使われていますそれから東日本大震災や西日本豪雨といった自然災害などの復旧工事にも使用された実績があります 当社は設計から施工まで一貫した技術提供ができるので災害復旧に迅速に対応することが可能です身近なところでは高速道路の斜面や河川敷に敷かれた護岸にもこのファブリフォームが使用されています、はあ、高速道路でコンクリートが斜めに敷かれているところ見たことありますあれはファブリフォームを使ったものだったんですねそうなんです この技術はもともとアメリカで開発されたもので日本には1970年に導入されました以来当社では50年以上にわたって独自に技術開発や改良を重ねていますパブリフォームにはどういった特徴があるのでしょうかパブリフォームには大きく3つの特徴がありますまず一つ目は省力化施工が可能 つままり比較的少ないい時間とと労力ででで工事ができてしまうという点ですファブリホームは現場で施工する前にしっかりと測量を行いまして現場環境やお客様のご希望に合わせてオーダーメイドで製作しますそして現場ではマットを広げてモルタルやコンクリートを注入するだけ他の施工技術と比較すると少人数短時間で施工することができますまたファブリフォームは 軽い材質でできているので持ち運びが可能ですそのため現場に重機などを搬入する必要もありませんマットを畳んでしまえば保管場所の省スペース化にもなります今日はほんの一部ですがパブリホームを持ってきております吉橋さん触ってみてどんな感じがしますかはい、こりしますすごいでも引っ張ってみるとなんか柔らかいのに めちゃくちゃ丈夫そうですねそうですねファベリフォームは強度の高い合成繊維を使用しているので耐圧性もあって丈夫ですありがとうございます二つ目の特徴は経済性に優れているという点ですファベリフォームは水中での施工が可能です河川の切り替え工事や止水工事が不要となりますので 工事の期間も短縮することができて、その分工事費の削減にもつながります。そして特徴3つ目は、豊富なラインナップです。ファブリフォームマットの厚みが薄いものから厚いもの、幅広くラインナップを揃えています。施工する場所、用途に応じて最適なものをご提案することができます。ファブリフォームの特徴は省力化施工が可能、経済性に優れている豊富なラインナップ、 ということですねこれまでの動画ではどちらかというと身近な日常生活で使用する製品を多く紹介してきましたが旭化成アドバンスさんは公共事業や自然災害に対応すすするる製品も扱っているんででねねそうですね近年ではこれまで以上に防災・減災の需要性も高まっていますので使命感とやりがいを感じながらこのファビリフォームを提供しています。 AKB48 さんももう10年以上も被災地の支援活動を行っていらっしゃるということですので私たちもそれに負けないようこれからも製品・技術を通じた社会貢献ができればと考えております渡辺さんありがとうございましたハブリフォームに関する情報もっと知りたいという人はどうすればいいでしょうかはい動画の概要欄にリンクを貼っておりますので